しか方は危ない。原発やめろ。子供を守れ。再稼働反対。再稼働反対。原発いらない。再稼働働反対。 言い方を止めろ。原発やめろ。原発やめろ。再開。再開四国への。おお、四国電力前にも。何千人、何万人の人が集まるのも時間の問題です。だから。早く。言い方はも。もうさ、さ絶対に。可能しない。こういった約束をしてください。よろしくお願いします。どうも。 味方は入ろう今すぐ入ろう 多<笑>い止めろも <x3> いかがでおふさわしいな。 はこう言ってました俺たちはみんな電力会社と国に騙まされてきた原発は安全だと信じ込まされてきたこう皆さん言いましたこんな中で再稼働するなんて許せないうこうした危険な原発は直ちに対応再稼働は 舐めさせるべきです皆さんこの原発の再稼働を許さない大きな世論の意見を電力会社の人皆さんに聞いてくださいそして国にも皆さん一緒に行ってくださいこの原発はいち早く手を引き自然エネルギーにしっかりと転換していくことを 国民みんなでやろうじゃありませんか原発は全然必要ないです今もちゃんとみんなで一つお待ちしいすお金 か, かかるし効率悪いし人が死ななきゃいけないしえ、うん、原発作業員が企画しなきゃいけないし 懐、え、か、ー、しい懐かしい電気で私たちはお湯を沸かしたくありません。お風呂も入りたくありません。もっとクリーンな綺麗な電気にしてください。怖いです。